皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2022年2月21日、ようやくオリンピックが終わったので、ゆっくりゲームに向き合えるようになりました。でも、今日に限ってはいろいろとバタバタしていて、ここ数ヶ月の中では一番ダメでした。しばらくこんな感じかもしれませんが、なんとか折り合いをつけていきます。そして、今は何をやっているかというと、2階の敵に届く攻撃を探しています。 ブーメランとかなら割と余裕で届くのですが戦士の斧で届く攻撃を探しています前に何かの攻撃が1回から届いていた記憶があるのでそれを必死で探していますようやく見つかりました第一列山でしたフォーマフレン山とかもいけるんじゃないかと思いましたがサポート仲間が空気を読んでくれませんでしたというわけで本日の動画は以上で終了です